はい、皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤ・クラウスです。今回は、えっと、プログラミングチャレンジの第7週えっと、文字列について、えっと、始めます。では、えっと、まあ、文字列、えっと、なんてえっと、競技プログラミングの中の文字列問題というのは、 えっ、ー、と、まあ、よく出てますね。えっ、ー、と、まあ、文字列は競技プログラミングだけじゃなくて、えっ、ー、と、リアルワールドの、えっ、ー、と、アプリケーションにもいくつ、まあ、いくつかありますね。あの、特に、えっと、研究環境の中で、えっ、ー、と、バイオインフォマティクスのデータ処理の中で、えっ、ー、と、まあ、遺伝子データが、皆さん、高校から覚えてると思うんですけど、遺伝子が A, G, t C、 ですね、その4文字で遺伝子が表現できますので、えーとまあ、実際に、えー、とバイオインフォーマーティクスの遺伝子データが文字列のデータになっていて、バイオインフォーマーティクスのよく使われるアグリスムが、まあ、そういうふうなストリングマッチングとかがもう入っています。まあ、コンピュータサイエンスに行くと、えーとまあ、ウ, ェブをウェブのソフトを作る人はいろいろなウェブサイトの API と話していて、 で、そのウェブサイトから API で来るデータが、えっと、JSON、まあ、つまりテクスト式で来ますので、その時も、えっと、文字列の、えっと、処理が必要ですね。あと、まあ、あの、ヒューマンインターフェ a スのところも、えっと、文字列を使うことがあります。では、えっと、まあ、あの、競技プログラミングの中で文字列問題ってどんな感じですかね。あまあ、主に えっ、ー、と、まあ、あの、特別な入力、まあ、ただの数字で、イントとかロングの読み込むだけで終わらなくじゃなくて、まあ、インプットを特に分別したりとか、えっと、まあ、インプットの中に言葉を分けしたりとか、っていうこともありますね。あと、あの、アーゴリスムに行くと、動的なプログラミングを使って、えっ、ー、と、その文字列のパターン、 を見つかることが多いでしょう。ですね。あ と, あ と, あと、まあ、特別なデータ構造で、えー、とその文字列の特徴を、えー、と着目することです、ね。それは、まあ、そ, れそれぞれが今回の授業でお、えー、話したいと思います。では、えーとまあ、今週のトピックスをとこんな感じになりますまずえま、ー、と こ, こで書いてると、書、えーえー、しし次は、えっ、ー、と、まあ、文字列の代表となるアオグリスムは、あの、ストリングマッチング。つまり、えっ、ー、と、文字列で、えっ、ー、と、部分の文字列、サブストリングをと検索、探索、検索することですね。その中に、えっ、ー、と、ナイーブ、全員探索と、 えー、KMP 法 と,、えー、と Z 法。この3つのアルゴリズムについてをなんか簡単に仕上げます。あとは、えー、と文字列 と,、えー、と DP について。その時だと、まあ、あの、エディットディステンスのアルゴリズムと、EditDistance のアルゴリズムを使って、えっ、ー、と、カモンスブ o ティング、ロングエストカモンスブスティングの問題 と,、えー、と、パリンドロムの問題についてを簡単に話します。 最後に、えっと、サフィックス Tree とサフィックス Array のデータ構造についてお話しします。あとサフィックス Tree とサフィックス Array があの、まあ、文字列の、えっと、サフィックスとプレフィックスを、えっと、中心にする、えっと、データ構造で、そのデータ構造を使って前のアグリスムをもっと便利に実装できることですね。 じゃあ、それは、っと、そこの、この流れで今回の授業をやりたいと思います。では、まず、あの、C++ と Java で、えっと、文字列の主な、えっと、関数を復習したいと思います。まあ、みんな知っていると思うんですけど、えっと、C++ と Java で、えっと、どういうふうに文字列を、えっと、データ化するか。 C の場合ですと、まあ、この二つの方がですね。えっと、チャールの行列と、えっ、ー、と、ストリングっていうオブジェクトですね。まあ、あの、まあ、あシ、こういうストリングのオブジェクトが C++ だけで、えっ、ー、と、チャールの文字列は、まあ、違うわと C の方が使います。で、えっ、ー、と、チャールの文字列の場合ですと、えっ、ー、と、ストリングの後に、えっ、ー、と、この0っていうキャラクターが入れないといけないんですので、えっ、ー、と、まあ、余裕を持って、 でと、メモリを置いておきましょう。Java の場合だと、このストリングっていうオブジェクトでと文字列をと保管します。なおあの、Java に気をつけないといけないことが、Java のストリングオブジェクトがとイム a タブル。つまりと、一度作ったら、そのストリングオブジェクトが変更はできません。 あの変更するしたい場合だと、新しいストリングオブジェクトを作って、その新しいストリングオブジェクトに変更後のデータを入れないといけないですね。それはいろいろなあとコンセクエンスがあるので、それについて、これから少しずつあの話していきたいと思います。では、データの入力もまあみんな知っていると思うんですけど、C++ の場合だと、SCANF、スカンフ。スカンフは結構あの便利な関数で、ここで何を読み込む で、ここはどのデータに読み込むか。これは、ここはうまく書くと、いろいろなパターンのデータに、えっと、自動的に読む、読み込むことができますので、ぜひ、スカンフォのマニュアルを読んで、この入力ストリングは何を入れるのかを調べてみてください。あとは、なんか、えっと、一つの言葉を入れえっと、読みたいと思うと、読みたいの場合だと、あの、ま、通常のシーンでストリングに 入力すると、まあ、ここのスリングで一つの言葉、つまり、スペースに、えっ、ー、と、分けてる言葉をここに入れます。あと、一つの言葉を読みたいだけじゃなく、えっ、ー、と、一行を読みたいなんですね。そうすると、まあ、いくつかの関数が あ, とあると思うんですけど、この代表的にこの3つを、あと話し、ゲッツと F ゲッツとゲットライン。 ですね。ゲツと F ゲツが C と C++ と両方共通の関数なんですけど、ゲツが、えっと、なんか、過行のチャークターが来るまでに、どんどんどんどんデータを読み込んで、えっと、STR、STR に入れる。ただし、ゲツがね、問題は一つある。それは過業までにデータどんどん読み込むことにするから、えっと、家業が来ないと、どんどんどんどん、なんかその、 行がすごく長くなると、えっ、ー、と、STR の、えー、とスペースを超えることがありますので、その場合だと、なんかランタイムエラーとかメモリーエラーとかを超えます。それに対して F ゲッツが、この真ん中の、まあ、この二つのパラ便利なパラメータがあります。まず、この真ん中のパラメータが、最大これぐらいのキャラクターを読みます。つまり、ゲッツが、えっ、ー、と、過をくるか、それとも、1000キャラクターを読むまでに、えっ、ー、と、読み込む。 ですね。えー、っと、なんか、それを超え、なんか、えー、っと、これを超えてメモリを破れることは心配してるなら、まあ f 月で、ここは、えー、っということはいいでしょう。あと、このパラメータが s t r インですね。あ、そうか、これ s t r インこれはちょっとなんかあのタイプなんですけど、これはどこから読み込むんですね。あの通常は s t r インから読み込んで、 それじゃな、それだけじゃなくて、例えばファイルから読み込むことも可能ですし、まあ、これは、あと、えっと、オンライン、えっと、プログラミングチャ、コンテスト、えっと、オンラインのジャージのウェブサイトにあまり使わないけど、なんか自分でファイルから読みたい場合ですと、ここで、えっ、ー、と、なんか読み込み先は変えることができますので、まあ、便利でしょう。あと、ゲットラインのが、えっ、ー、と、<咳> C++ の場合、C++ なんですけど、これはなんかどこから読んでる例えば、まあ、シーンっていうオブジェクトで、から入力読んで、そして一つ、一行が str に入れます。ですね。でれも扱いです、ね。で、Java の場合だと、まあ、スキャナーっていうオブジェクトですね。まあ、みんなもうと Java を使ってる人は、前もスキャナーが、えっと、システムアウト、えっと、システムインとかシステムアウトより早いので、スキャナー使いましょうって言いましたので、 まあ、みんなも使スキャナーの使い方は知ってるだろうと思うんですけど、えっ、ー、と、スキャナーが、まあ、新しいスキャナーのとオブジェクトを作って、で、スティングが、STR が, ス, がスキャナーネクストにすると、ここは、まあ、言葉を入ってるなら、その言葉は STR に、えーと、これはまあ、スキャナーをトークンにし、トー化 に, にして、えっ、ー、と、なお、えっ、ー、と、一行読みたいなら、スキャナーのオブジェクトの中で、ネクストラインっていう、 あと関数もありますので、これはまあ、家業までにえっと読み込んで、それは str に入れます。あとは、なんか、ス t r i の、2つのス t r ングが同じであるかどうかをテストするのと、まあ、この s t r ールテストということは、C と C h p の場合だとできますけど、普通はまあ、この str コンプもできます。str コンプの場合だと、まあ、コンパリソン。 えっ、ー、と、なんかその比較の関数なので、比較関数のように、えっ、ー、と、同じであれば、0が戻ってくるんですね。と、str がテストより、えっ、ー、と、アルファベット順に先であれば、マイナス1が出てきて、アルファベット順にテストの後に来るなら、えっ、ー、と、1に来るので、えっ、ー、と、c と c++ でソート関数を、えっ、ー、と、使いたいなら、まぁ、あ、str コンプが、えっ、ー、と、文字列のソートはできます。 Java の場合だと、なんかこのイコールがちょっと使えなくて、それじゃなくて、えっ、ー、と str="test". これは str があと文字列のオブジェクトですね。これは str がテストとイコールであるかどうかをテストすることです。あとは、えっ、ー、と、2つの以上、あと、string を、えー、とくっつく場合ですね。それは英語で言うと concatenate。 ですね。コンカーテネイトって聞くと、まあ、2つのストリングが、えっ、ー、と、くっつくっていう意味ですね。で、C++ の場合だと、まあ、このストリングコピーっていうことは、くっつくじゃなくて、あの、入れ替えるんですね。えっ、ー、と、ストリングのメモリーの中に、この Hello っていうストリングが、えっ、ー、と、ここに入れます。ストリングカットですね。このカットが、えっ、ー、と、猫じゃなくて、そのコンカーテネイトっていう意味ですね。 だから、string cut が string を concatenate っていう意味で str の後ろにワールドですので、この2行が一つずつを実行すると str の中に hello world ーーが入れていきます。もう一つのやり方はなんか str のオブジェクト。これは c プラッパーだけなんですけど、これは c でも使います。c++ の場合で と,、えー、と str hello にすると 次は str.append, あ の, か あ, のあと string のオブジェクトの中に append っいう変数が入ってて、あと関数が入ってて strappend が後ろに、string の後ろにえっとくっつくことができます。で、Java の場合だと、えっとこれができますね。string hello と string plus world これはあのくっつくなんですけど。でも、これを気をつけないといけないのは、ここ の, この str にくっつくじゃなくて 新しい変数を作って、その STR に新しい変数のメモリーを入れる。ですので、新しい変数を作って入れ直すのは時間がかかりますので、これは大きなフォーループに入れると、えー、とすごくプログラムが遅くなりますので、これしないように気をつけましょう。ですね。あと、文字列の中に、えー、とカラクターを変更したいなら、まあ、えっ、ー、と、C だと、プと C++ ですと、 えっと、string でも、えっと、キャラクターの行列でも、行列ですので、えっと、インデックスを入れて変更することは可能です、ね。それは、まあ、アレイと一緒で、ベクターと一緒ですので、まあ、普通に、ベクタルの中のメモリを変更することが可能。Java の場合だと、前も言ったんですけど、string のオブジェクトがイム m u t つまり変更ができない。ですので、Java を1文字だけを変えたいなら、新しいス t r ングを作らないといけない。ですね。 それは結構不便ですので、それはよくしないといけない場合ですと、えっ、ー、と、string buffer を使うか、えっ、ー、と、character array を使うか、の方が、えっ、ー、と、いいでしょう。あと、あと、よく、あの、インプットを処理をするときだと、えっ、ー、と、トークンに、えっ、ー、と、分別しないといけないですね。あの、第一週間の中、サッカーのげの あと、課題を覚えている人だと、まあ、そのサッカーの、えっと、ノアの経過の間に、あと、ダッシュとかがあったり、なんか、ドラサインとかがあった時だと、そこで、えっと、スイングを切りたい時だと、それは、トップンですね。あと、一行で、スペースで切り分けたりするときだと、えっと、それは、もう、トップンですね。よくあるのは、えっと、CSV ファイル。 をまあ、特になんか機械学習を使っている人が、えっと、CSV ファイルを読み込むことが多い で, で CSV ファイルがコマセパレイテッドヴァデューつまりえっとカマでえっと分けているえっとまあ値ですねですので行を読んでその行が数字コマ、数字コマ、数字コマで入っているのでそのコマをその数字を分けてですねコマで分けるそれは ト, トクン、トくんかとっていうんですねトケナイザーですねし とシープラスの場合だと、この STR トークですね。えっと、があります。で、これはなんかシでも使えるし、C++ でも使います。これは、あと、スポーチャー、えっと、S、えっと、PSTR トーク。つまり、この P が、えっと、STR の中の一番最初のトーク。スペースで分ける。ですね。で、えっと、P が、えっと、ヌールじゃなければ、 えっと、このフォーのループを続く。で、p が、えっと、次のトークですね。で、これはどんどん続いていく。ですね。こうすると、えっと、この p の中でどんどん、えっと、トーキンずつでいっていきます。c++ ですと、もう少し読みやすい、っとの s-steam がありま す, ですね。これは string-steam っていうオブジェクトで、っと、str というストリングから、 ストリング・ストリームということですね。これはなんかあのシーンとシアウトとは実はインプット・ストリームとアウトプット・ストリームなので、ストリング・ストリームがシーンとシアウトと同じような、えー、とインプットとアウトプット・ストリングを作ります。ですので、シ、えーンとシアウトのように while p not end of file であのトークが p あ と, とトークに行くということですね。はい。 えっ、ー、と、Java の場合ですと、えっ、ー、と、Java ウーティルの中でストリングトーキャナイザーっていう、えっ、ー、と、オブジェクトがあります。で、ストリングトーキャナイザーが作るときだと、なんかどの、なんか切り分けはどのキャラクターですかとかで、えっ、ー、と、指示して、で、st, has more tokens, この has more tokens の関数で、えっ、ー、と、どんどんどんどん新しいトーキンを出てきます。ですね。 これで、なんか、新しいトーキングを読み込むと、あと、st や st の next ト, トーキングっていうことです。はい。あとは、えっ、ー、と、よく、あと、課題の中で、なんか、まあ、競技プログラミングの問題の中で必要するのは、大きなストリングの中で、えっと、小さなストリングを探すことです。それは、ストリングマッチング。あとは、サブストリングの検索ということですね。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 これは、あと、このサブストリングがストリングの中になければ、えっと、この p がヌルになる。そうじゃなければ、えっと、その p が、えっと、ポイントになります。ですね。あとは、えっと、もう一つのやり方は、なんかその c++ のストリングのオブジェクトの中が、えっと、find っていう関数があるので、string, find, サブストリングでできますね。で、これは、あと、このポースが、 あれば、そのインデックスが出てきます。なければ、最後のインデックスが出てきます。ですので、ポースが、ストリングのサイズじゃなければ、それはインデックスとなります。Java の場合だと、ストリングのオブジェクトが、インデックスオブでっていう関数があって、そのインデックスオブがそのサブストリングのインデックス。なければ、マイナス1が出てきます。あれば、その STR のインデックスが出てきます。 あとは、あと、ストリングの中で、なんか、ストリングがキャラクター列で考えて、そのキャラクター列の順番を書き換えたいときだと、まあ、それはソートストリングですね。あと、C と C パパの場合だと、まあ、ただ、ストリングがアレイですので、ソートすれば、それだけで終わりですね。Java の場合だと、イムータブルですので、ストリングの中でソートができないんですが、あと、ストリングがチャーレイに書き換える。ストリング中チャーレイですると、 チャーの行列が出てきて、そのチャーの行列をコレクションスでソートすれば結構です。まあ、えっ、ー、と、まあ、これは代表的なスティングの、えっ、ー、と、なんていう、勝利の関数となります。で、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、これ、この知識を持ってて、えっ、ー、と、アドホックの問題を2つ見ましょう。このアドホックの問題は両方、と今週の問題の中ですので、ぜひ、 えっ、ー、と、まず自分で考えてから、えっ、ー、と、解析のヒントを聞いてください。じゃあ、まずは、えっ、ー、と、一番最初の問題。Immediate Decodability ですね。まあ、この問題の、えっ、ー、と、アイディアはこんな感じです。えっ、ー、と、2から8の、えっ、ー、と、なんていうバイナリーの言葉が出てきます。 例えば、この子の例で分かるんですね。えっ、ー、と、001とか、110とか、010101とか、100とかですね。サイズが、えっ、ー、と、1から10なので、それぞれのサイズが違う。これは33553ですね。で、えっ、ー、と、このセット、これはセットで、このセットがデコーダブルか、デコーダブルではないかですね。デコーダブルか、デコーダブルではないか、どういう意味なのかですね。 それは通信の言葉ですね。通信の言葉ということは、デコーダブルが大きな言葉は、その、陶器に、えっ、ー、と、誤りがないで、えっ、ー、と、分解できる。ノンデコーダブルっていうのは、大きな言葉が、このトキーの中で、えっ、ー、と、分解の一つ以上の方法がある。例えば、えっ、ー、と、これを考えましょう。 この言葉を考えてください。えーと、001、01101ですね。これを一つずつで読むと、これは0だと、えー、とどの統計でもわからないですね。ここも0だとどの統計でもわからない。これは1ですので、ここだと必ずこの1になる。 ですね。なんか、この001の方からないので、えっ、ー、と、例えば、ここは、トーキン、A, A、B、C、D、E ですと、これは必ず A でわかる。ただし、ここのセットですと、えっ、ー、と、この001もあるし、でも、この001もあります。A'、B'、C'。こうすると、これが A' か C、C' かわからない。ですね。 次の文字を読んで、これは0で、これは01。だから、これはえっと C' かもしれないですね。それは A かもしれないですね。それはもっと読まないとわからないですね。だから、次は1なので、まあ、1はこれとこれとこれでやるし、10。これは10で、で、これは101。101両方のんですけど、これがここで終わるので、じゃあ、これは、えっと、このシンボルがないから、これは C' じゃないですね。 だから、これは A' で、ここが、えっ、ー、と、まあ、この、どれだね。これは A' と C' となりますあ。違うもんね。まあ、これはいいけど、あの、ここの目的が、えっ、ー、と、その誤解があり得るかどうかをテストするんですね。インポート1の場合だと、 インプット1の場合だと、その誤解がありえません。でも、インプット2の場合だと、こことここの誤解があります。これは、あとまあ、簡単に言う と,、えっと、トークの中で、プレフィックスが入っている場合だとノンデコーダブル。プレフィックスが入ってない場合だとデコーダブルですね。ここだとプレフィックスがないんですよね。 ここは、あの、その00101の prefix が001ですね。001が00101の prefix のとなります。では、この問題を解くには、セットの中で prefix の関係があるかどうかをテストすることがいいんです。それはどうすればいいのか。考えてみてください。はい、続きます。 まあ、あの、単純な解け方が、すべてのストリングのペアをチェックして、えっ、ー、と、プレフィックスであるかどうかをチェックする。ですね。例えば、まず、このストリングとこのストリングをチェックして、次このストリングとこのストリングをチェックして、次このスリングとこのストリング、次このスリングとこのスリング。で、次これでチェックする。これは結構、ストリングの数が多いんですよね。あの、 ストリングの数が多いと、えっ、ー、と、これが時間がかかります。どれぐらい時間がかかるでしょう ?O of いくらぐらいだと思うんですね。じゃあ、まあ、実際になんかそういうふうな、スリング、まあ、あの、プレフィックスであるかどうかをテストするには、ストリング、ストリングとかの関数でチェックできるでしょう。でも、あの、ただすべてのペアをチェックすると、えっと、TLE になる可能性が高いですので、 それはちょっと早くするにはどうすればいいですかそれはまあつまり、えっと、探索アウえっの、と、授業でも言ったんですけど、この問題がプルーニングするためにどうすればいいでしょうそれはまあみんなで考えてもらいたいと思います。じゃあ、えっと、アドホーク問題2を紹介します。ですね。 このアドホーク問題2が、えー、とシーザーサイファーっていうことです。あのシーザーサイファ ー, ーっていうのは昔はローマ人が使った、えー、と暗号化の方法です。えっ、ー、と、それはまあ今日はシ、えーとえー、と現在がシーザーサイファーじゃなくてロテーショナルサイファー。ロテーショナルサイファーがアルファベットを取ってそのアルファベットをシフトしてでそのシフトが、えー、とサイファーになる。 例えば、ここで I love you っていう英語の言葉があって、Shift 3ですると、i プラス3が、えっ、ー、と、i, j, k, l だから i プラス3が l でしょで、スペースプラス3が、スペース a, b, c だからこれを見てる通りに、l, c ですね。で、love, l ですね。l, m, n, o, こここは o が入るんですね。これはロット3ちなみによくネタバレを隠すには SNS でロット13が見えると思うんで、えっと、見たことあると思うんですけどロット13がこれですよねある文字がプラス13にしてそれは SNS にアップしてネタバレを隠すことがあるでここの課題が、まあそのえっと、このインプットがこの2つです あの、この実証と、えっ、ー、と、この、なんかそういうふうなネタバレのテキストが入っています。で、えっ、ー、と、このネタバレのテキストがどのロットなのか、どのロテーションなのかわからないんですね。わかるのは、えっ、ー、と、この言葉のいくつかを使われている。ですので、アイディアなのは、えっ、ー、と、まあ、この、この、 暗号化されたテキストを明確化、明確のテキストに変えるには、えっと正、正しい緯が、どの緯が正しい、どのロテーションが正しい、どのシフトが正しいとですね。これどういうふうにわかるかというと、あの、正しいシフトが、この多くの言葉を使う。例えば、ここだと、えっ、ー、と、シフトマイナス1。まあ、実は、シフト25。 っていうことなんですけど、26っていうことなんですけどですね。なんか 26G プラススペースで27ですので、これはシフト26ですね。で、B シフト26が A、U シフト26が T。で、このテクストですと、あの、ゾロ、ゾロはここに書いてるんですね。で、アット、アットもここに書いてるんですね。で、ダウン、ダウンをここに書いてる。アタックがないんですが、まあ、それは仕方ないんですね。 で、えっと、どのアウトプットが正しいかというと、えっと、まあ、シフトの中で、その、実証で入っている言葉の一番多いシフトの方が正しいっていう理解です。まあ、これはま、結構、あの、ちょっと実装に、えっと、手間がかかるけど、えっと、アイディアは、ま、大体、えっと、直接ですね、なんか当然のアイディアです。 一つずつのシフトを試してみて、それぞれのシフトに対してどれぐらいの言葉を、えっ、ー、と、出てきてるをチェックする。ですね。つまり、1シフトして全ての言葉をチェックする。2シフトして全ての言葉をチェックする。3シフトして全ての言葉をチェックする。まあ、これは、あと、前のカウンターな関数をよく、なんか、トーケナイザーとか、ことまあ、ここでトーケナイザーも必要ですし、 サブスティングの探索も必要ですし、えー、と文字の変更も必要ですので、まあ、それは、あと、文字の基本をよく練習する問題になると思いますので、皆さん、ぜひ、この問題を解けてみてください。あと、あとちなみに、解けてみると、あの、2つま、まず1つは、なんか自分でも、なんかそのロテイトのスクリプトが作ることができますので、ぜひ作ってみてください。 で、もう一つなんですけど、あの、まあ、一つずつ試してみると、結構遅くなる可能性があるので、あの、まあ、あ多分 t r e までいかないと思うんですけど、もし t r e になった場合、この一つずつを試すじゃなくて、もっと早い方法があるのかな、まあ、実はありますよね。それをちょっと考えてみてください。多分なんか、あの、単純な方でやっても、 にならならい気がします。はい、では、ちょっと時間が、えー、と経ちましたのであの、このビデオは一応ポーズして、次のビデオだとストリングマッチングについてお話しします。では、また。